動画をご覧いただきありがとうございます。今日は去年の20周年の個展でも、中高生の方とか若い方からどうやったら画家になれるんですか？画家として日本で食べていくのは大変ですか？っていうご質問をいただいたので、その辺を私の個人的な見解ですけれどもお話ししたいと思います。多分、ほとんどの方が絵では食べていけないっていう風に思ってらっしゃるのは確かだと思うんです。私自身も絵描きになりたいって、親に言った時に絶対食べていけないからダメって。 本当にやっぱり難しいですし厳しいですしなかなか難しい世界でもあるんですけれどもじゃあなんで難しいのかって考えた時にやっぱり日本にには絵を買うう文化といいのが圧倒的にないん で, す、ね、でも私的見解から見たら日本人って最もアートが好きで最も美術に関心がある国民でもあるんですよ。 なぜなら私が初めてフランスに行った時に見たい絵があったんですけれどもただいま貸し出し中でこの絵はここにありませんみたいな張り紙がしてあったんですねそしてどこに貸し出されてるかというと日本みたいなことが書かれてあったんですよそのくらい日本っていうのは世界中の美術品とか世界中のアートが集まるし本当に日々全国のいろんな美術館でさまざまな展覧会が行われている国でもあるんですねそしてその展覧会に長蛇の列ができる国でもあるんですよ それぐらいアートとか絵が大好きな国民でもあるんですけれどもどこかなんか高尚なものとして捉えている部分が往々にしてあると思うんですねちょっと異世界のものとかちょっと身近じゃないものとか最近はようやくなんか日常生活にアート的なものが入るようにはなったんですけれどもそれから日本というのはとても習い事が盛んな文化でもあるんですね日本で趣味で絵を描いている人口ってめちゃくちゃ多いんですね カルチャースクールの絵画教室とか定年退職されて趣味で油絵を描いている方とか日本では本当にたくさんいらっしゃると思うんですけれどもでもやっぱり家に絵を飾るとか絵を買うというアートを買うというところまではなかなかまだまだ行かないのが現状なんじゃないかなと思うんですね。カって行ったことないカっっててどこにあるのっていう方も日本には多いと思います。そういういことがあってなかなか 日本で画家とししてて食べいいくのが難しい絵描きで生活をするのはなかなか難しいっていうのが現状なのかなってそんな風にも思うんですけれども私自身も25歳で初めて個展をした時にその時はもう本当にこれしかないと思ってたから不安も何も突っ走るしかなかったんですけれども頭の隅っこでは売れ続続けけるるここととととかずっと続けることって大変ななんだろうなっていう思いも若干ありましたじゃあ本当に画家になるのが絶対ダメな国なのか。 もう絵描きになるのは絶対無理な国なのかと言ったらそうでもないんですよ私の周りには絵で生活してる人もいますしそれこそカルチャースクールで絵を教えながら古典活動して画家を生業にしている人もいらっしゃるんですね私がデビューの頃から作家仲間を見てて思うのは食べていくのが難しいからっていうよりもなんかモチベーションが保たれないからやめたっていう人もいるし絵の世界の汚いところ 見ててしまってそれに絶望して絵描きをやめたっていう人もいますしでも絵のの世世界界にに限らずどててても汚い人は汚いい人人ははしししちちゃゃんんんととるるですよ画廊の人でも自分の資材を投げ打ってでも作家を育てるっていう人もいるし本当にそれこそ作家を食い物にしたりとか所属させるだけさせて買い殺しにするようなギャラリーもあるにはあるんですけれどもそれっていうのはやっぱり。 絵描きである私たちも見る目を養わないといけないし、やっぱりしっかりしないといけないし、絵描きでもやっぱり世間を知らないといけないし、世の中を勉強しないといけないこともたくさんあるし、絵描きだから世の中の常識知らなくていいんだっていうことは絶対ないと思うんですね。やっぱり続けていこうと思ったら、世の中の経済の動きとか、世の中の動きとか、現代社会がどういうふうに変わっていってるのかということとか、時代のこともやっぱり考えないといけないなっていうふうに思うんですね。 中にはそうやってやっぱりコレクターっていうのが海外に多いから海外に行ってしまうっていう作家も私の後輩でもいますし私と同期ぐらいの作家の人でももう海外に行っちゃってる人もいるんですけれども海外に行った作家を見てたりとか行った人から聞く意見ではやっぱり私たちって日本人ななんですねなんか当たり前のこと言ってるみたいなんですけれども海こう言うとちょっとわかりにくいと思うんですけれどもじゃあお笑いの世界とか芸能界を見てください。 外国人枠っていいうのがあるじゃないですかほとんどが日本人なんだけれどもそこにちょっと外国人の枠として立ち位置があるみたいな画家の世界でもそれってあると思うんですね。 それを分かった上で海外に行くんだったらいいけれども、分からずに海外に行ってしまったら。挫折することがあるんじゃないかなって思うんですね。例えば海外のギャラリーに所属できたとしても、そこには日本人は二人か三人いて、あとは全部現地の人っていう場合がほとんどなんですよ。中には日本人の作品ばかりを扱ってるギャラリーもあるにはあるんですけれども、それはあくまでマニアックな路線なんですね。これは本当に私の見解ですよ。海外に活路を見出したいと思う人は、その辺を分かった上で行くんだったらいいけれども。 やっっぱり私たちはどこまでで行っても日本人なんですねいつだったか私もインスタグラムのコメントで「日本人のくせにいい絵を描くな」とか「家っきいなのにいい絵を描くな」とか褒めてるのかけなしてるのか差別してるのかわからないようなコメントが入ったことがあるんですけれども海外に行けばやっぱり日本人として差別されることもあるだろうし珍しがられることもあるだろうし活躍できてもその日本人枠っていうのから出られないこともあるだろうし難しいこともあると思うんですね。 だから海外に行くのとは言わないんですけれども海外に行くんだったら向こうで死ぬ覚悟で行くのか向こうで評価された実績を日本に持ってきて老後絵描きとしてどう過ごしていくのかっていう先のことまできちんとプランとして考えとかないとそれはちょっと難しいのかなと思うんですね。 中にはたまに何か勘違いされて絵描きになったら儲かるんですかとか楽してお金持ちになりたいから画家になりたいとかなんか好きなことをやってお金持ちになりたいっていう風な感じで質問してくる若い子もいるんですけれどもお金儲けをしたかったら別の仕事をした方がいいと思います。絵 一時的に何かが当たってお金がバンと入ることはあってもそれが持続することっていうのはまあ難しいことですしなかなか大変なことなんじゃないかなとお金儲けがしたかったら画家じゃなくて他の仕事をした方がいいんじゃないかなって人から潰されることよりも自分から潰れる人が多いかなっていうのが私の印象な感じがするんですね。 だからこそ応援し続けてくれてる人の存在っていうのはものすごく大切になりますし何もそれは絵を買ってくれる人だけじゃなくてコレクターさんだけじゃなくてブログを書いた時とかまあ私だったら動画に制作過程をアップロードした時とかそういう時にコメントを頂 い, いたりとか個展の時に何か励ましをもらったりとかそういうお金にできない価値みたいなのが積もり積もってモチベーションになって次の作品に繋がるってこともあると思うんですね。 書くわけでしょだから古典の時にたくさんの人からたくさんの言葉をもらっても本当に。 アトリエで1人でで人絵を描いいいてるとと本当にこれでいいのかなとかなモチベーションが保たれない時とか挫折しそうになったりとか寂しくなったりとかすることはあるんですけれどもそういう時に皆さんからホームページに頂くメッセージとかコメントとかって本当ににに励みなななるるしモチベーションになるなぁと思うんですね昨年の動画で企業コラボのことをちょっと動画にしたことがあるんですけれどもそうやって自分が絵描きとして養ってきたものを自分のスキルを他に活かしながら社会と関わって でそれをお仕事にしたりとかモチベーションにしたりとか私は本当に企業コラボっていうのはただ単なるお仕事としてじゃなくて書き続けるモチベーションにもなるし社会とのつながりにもなるかなと思ってるんですね世の中にはいろんな情報が今は作装してて絵描きになるにはこうしないといけないとかああしないといけないとかあると思うんですけれどもそれぞれのオリジナルでいいと思うんですね このの年になって思うのは職業は何ですかって言ったら絵描きです画家ですっていうより前に職業は構文構造ですみたいな職業はココアードですっていうような感じが一番強いかなと思うんですよ。 どこまで行ってもやっぱり自分は自分ですし他の誰かにはなれないですし何とか自分を分かってもらいたい何とか自分のこういうことを表現したいからそれを人に分かってもらいたいっていう情熱があればきっと賛同してくれる人はいるしコレクターはついていくし少しずつ繋がっていくと思うんですね絵描きとして作品を発表したいなって思ってらっしゃる方がいたら何とか古典をするチャンスを見つけて日本だったらそこにもいろいろあるんで何かの機会にギャラリーとか画廊についてもお話ししたい と思いますけれども一つ何か発表する機会を得た時に必ずそれを全力ですることそして次に必ずつなげるように自分で持っていくことそして何より絵描き続けるモチベーションを持つことやっぱり続けていくとそれに賛同してついてきてくれるファンの方もいるし応援してくれる人もいるし本当に私もまだまだだなんですよだからなんか画かりなりたいんですけどどうしたらいいですかっていう方に。 こうすれば間違いないよっていうことを言ってあげられないしこの動画でもなかなかそういうことを話しできないのは本当に自分でも歯がゆいんですけれどもやっぱり続けていくことが大事なんじゃないかなって描き続けることが大事なんじゃないかなってそれでもやっぱり人生だからいろいろあってちょっと筆を置いたりとかお休みすることって あると思うけど自分の人生の中で表現することとか絵を描くこととかアートがどのぐらいを占めるのかなっていうことが大事になってくるんじゃないかなって思うんですね。若い時 に, よしがかになるぞと思っても色々あっててもあ 辞めてしまうう人も多いと思うんですねそれが生活面だったりとかモチベーションだったりとかいろいろな理由がそれぞれにあると思うんですけれどもまあ、私も含めて続けてる人っていうのはそれがないと生きていけない人なんじゃないかなってモチベーションが続いた人そして応援してくれる人がずっといたってことなんじゃないかなって思うんですね。 だからこれから何か絵描きを目指したいとか画家になりたいっていう方がいたらやっぱり応援してくれる人自分のモチベーションの種になることとかそういうことっていうのを少しずつ膨らませていくようなそういう感じで続けていけば何かの形にはなるんじゃないかなってちょっと話がとっちゃらかっちゃってまとめとしてはどうやったら絵描きとしてやっていけるのかっていうのは本当にそれぞれやって難しいんですけれどもやっぱり続けること。 日本で確かに画家になることっていうのは難しいし厳しい面もあるけれども本当にそれはどの業界でもやっぱり言えることだから絵描きに限って厳しいだけではないと思うから何に対しても厳しいと思うんですよ何に対しても違う面で厳しいところはあると思うのでどの業界でもいいところ悪いところあると思うので自分がもう絵描きじゃないと生きていけないとかずっとこれでやっていきたいという強いモチベーションがあったらそれをいつまで保てるかっていうのが一番の鍵になってくると思う。 はいということで今日はどうやったらこの日本で画家になれるのかとかそういうことをちょっとお話ししたと思うんですけれども何も答えにはなってないと思うんですけれども今日私が話した中で何かかのヒントにななったらいいかなって思い思ますもちろんこの動画を見てる方は絵描きになりたい人ばかりじゃないと思いますほんのちょっとでもアートに興味を持っていただいたら是非好きなアートを見つけて応援してアートを支えて頂けたらありがたいなって思います これからもココアートチャンネルはアートの裾野を広げるような活動をしていきたいと思っています。一人でも多くの方にアートに興味を持っていただけるようなそんなチャンネルになるようにこれからも頑張ります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。画面とプロフィール画像はココアートチャンネル。上の赤い三角メインチャンネルです。メインチャンネルでは古典の映像とか作品のメイキング映像をお伝えしています それではまた次のこらのチャンネルでお会いしますありがとうございました